ドラマ、100万回言えばよかった、と、絵本、100万回生きた猫。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。金曜ドラマ、100万回言えばよかった、TBSK の主人公ゆい、井上真央は、美容室の店長。家庭の事情から、里親に預けられた過去があります。 二年前、佐藤屋の家で一緒に暮らした直樹、佐藤健と偶然再会し、洋食屋のシェフである彼と恋人同士になりました。ところが突然、直樹が姿を消してしまう。生死もわからないままでしたが、ある日、直樹は幽霊となって現れます。優位には姿も見えず、声も聞こえませんが、 霊媒の能力を持つ刑事ウ住ズ松山健一を介して会話することができます。なぜ自分が死んだのか、なぜ幽霊になったのかがわからず、自ら探ろうとする直樹。その死は、ウ住ズが担当する殺人事件と関連性があるようです。同じ里親の元で暮らしていたりょう、カリナ、や、直樹が働いていた洋食屋のオーナー池澤。 あらかわりを繰り返し、といった謎めいた人物たちがいますが、まだ真相は見えてきません。井上真央さん、佐藤健さん、そして松山健一さんという力のある俳優陣のおかげで、サスペンスとファンタジーの要素を持ったラブストーリーとして、見応えのあるドラマになっています。絵本、100万回生きた猫、佐野洋子、作絵、100万回生きた猫、 1977年間筆者撮影。このドラマの中に、佐野洋子さんの絵本、100万回生きた猫、1977年間、が登場します。タイトルに、100万回、と入っていることからも、何かしら物語と深い関係がありそうです。100万回生きた、猫の主人公は何度も生まれ変わる、猫。その都度、飼い主が変わります。 王様だったり、船乗りだったり、泥棒だったり。猫は、そんな飼い主たちが嫌いでした。死ぬこと、生まれ変わること、つまり自分の人生、猫性に対してどこか投げやりでした。そんな猫が、一匹の白い美しい猫と出会って変わります。そばにいてもいいかいと、尋ね許しを得るのです。白い猫と一緒に、いつまでも生きていたいと思う猫。 しかし、白い猫は年老い、死んでしまいます。猫は100万回も泣いて、やがて、静かに、動かなくなります。そして、そのまま、もう、生き返ることはありませんでした。生きること、死ぬこと、愛することを描いた竜話として、100万回生きた猫、は何度も読み返したくなる名作です。ドラマの中の、100万回生きた猫、ドラマの第一話では、 恋人時代の優衣と直樹が本屋さんでこの本を手に取り、互いに好きな本だったといい、優衣が入手、子供食堂で朗読しました。さらに幽霊となった直樹は自分の存在を優衣に信じてもらおうと、上オを通じて白い猫という言葉を伝えます。まるで二人の間の秘密のキーワードのように、第二話には、 二人が暮らした里親の家で、この絵本の結末をめぐって会話する場面が出てきました。直樹が幽霊になる前のことです。私は嬉しくない。まあこんなの。私が白い猫だったら、100万回泣いてくれるのは嬉しいけど、猫に死んでほしくない。100万回泣いたら、その後は元気に、ピンピン生きてってほしい。ここでの優位は自分を、 白い猫に、そして直樹を、猫に置き換えています。そんな優衣に対して、直樹は、すごく好きだって言えばよかった、と、のら悔やみます。まさに、100万回、言えばよかった、と思うわけです。そして、3日に放送された第4話。ユウの部屋で、脳神経内科の医師集、シムーンギョン、と向き合っているとき、この絵本の話になりました。 心から愛せる相手と出会えたら生まれ変わらなくなったっていうお話ですよね。死が永遠の愛になる美しいお話、と周囲し、優位が言います。確かに猫は白い猫と出会ったことで愛情みたいなものを知ったんだと思うけどでも大好きな相手が死んじゃったら自分の人生も諦めちゃう。それはなんか違うって思う。 この大好きな相手が死んじゃったのは現在の優衣も同じです。今度は猫を自分に置き換えているのでしょうか。猫とは違って諦めたりはしないという決意表明のように聞こえました。その後、ナオキの遺体が見つかります。霊安室で冷たくなったナオキと対面した優衣ですが取り乱したりはしませんでした。 怒りと悲しみの中で改めてナオキの死の真相を明らかにしようと思うユウイ。佐藤の家で死んだ時のナオキが手にしていた花を見つけます。しかしこの時、ユウイには見えませんが、ナオキの体に異変が起こりました。遺体の発見と関係があるのかどうか。このままナオキは幽霊として第二の死を迎えてしまうのか。 猫というモチーフの行方100万回正規た猫の中で飼い主たちの勝手な都合のために戦場や海などへ連れ回された猫。親によって病気の弟を支えることを余儀なくされた直樹と猫のイメージが重なります。白い猫に向かいってそばにいてもいいかいといった時の猫の気持ち。今後の物語展開とともに脚本の足立直子さん。